それで、今日は赤くっぱ赤クッパですね韓国料理ですよね初めて食べますけども赤いクッパでは、食べていきましょうこれ肉とは野菜がたくさん入ってます もう入ってるんですよねナモンと牛肉そしてこっちの i <laughs> you <laughs> その方がそれを少し手を挙てくれる。 うん<音楽>これはあれだよな10パーとかさっきほら何だろう70パとか カンはね毎朝好きなんで。 どころが山だろうな すごいあれ Mmm! 辛いわ。<音声><音声><音声><音声> あ。Wow. 食欲をだましています。 スーテンションがあればしまいたね。 うん、うまい もうないよああこれうまい。 あどあうもごちそうさまでした。